動物病院の里親募集コーナーに来るまでのい察を、えー、野良猫の保護のボランティアをされている方から聞きました最初に発見された時には、えー、全く人に慣れていないので近づくこともできなくて、えー、保護用のケージに餌を置いて長時間待ってやっと保護したそうです 毛色の感じからは幼猫の血が入っていそうですが、えー、飼い猫ではなく野良の親から生まれた子なんだろうと思われます20年のキャリアのボランティアの方の目にもこの子は大変だと分かったそうで虚勢、えー、手術とワクチン接種を済ましたら、えー、元いた場所に返すことも考えたそうです それというのもなかなか人になれない猫の場合里親に引き取られても飼い主がギブアップして戻ってきてしまうことがあるそうなんですねそうでなくても今問題になっているのが飼い主と猫との信頼関係が作れずに。 家の中で人から隠れて暮らす、えー、家庭内野良という状態になるケースもあって、えー、そのどちらも不幸なことだと思いますそんな可能性のある猫には虚勢、えー、済みの印として耳の先をちょっとだけカットして離すんだそうですでもこの子を見てそのボランティアの方は考え直したそうです それはこの子の美しさでこんなに綺麗な子は1年とか2年とか、えー、時間はかかってても、うん、いい飼い主に巡り合って、えー、幸せになってほしいと思ったそうです、えー、いい飼い主かどうかは分かりませんがそんな時にたまたま僕たち夫婦が運命的に出会ってしまったわけです 当然僕たちも目が合った瞬間にシャーッと威嚇されてしまいましたがなかなかの迫力でしたでもこんなに不機嫌じゃ引き取り手もつかないなぁと思った時、ね、僕たちは「うちだね」と意見がありました はいここんににち は, <笑>はい、ず、はいはい、<笑>っとそいい、はい、どうした あれよいしょこれを は, はいはい今日はいつ飲ましてシャーシャー言います、うんうん、おいしはい、はい、朝ごはんですよだって二人で飲むことが怖いんだよね<笑>大丈夫おなかすいてんでしょ ついたあーちょっと怖かったですよラン君でもいいもん書かれて今日一番の車ですああそんなにいいやいいじゃんバスタオルちょっとクシュクシュになってんだもんはいまずお水ねはいどうぞあーいい怒られちゃったはいいらね。 はいごはんどうぞ。 ジャン君が我が家に来てもう5日が経ちますこのケージは3階建てになっていますが安眠できるようにご飯がちゃんと食べられるように今のところタオルでアクをしていますこの1階はこれはトイレと爪研ぎですねちょっと 見るよ最近ではこの3階でわりかしくつろいでいるじゃくんです2階には本来ここがご飯を食べる場所にしたいと思っているんですが えー、人の気配があると、えー、食べませんのでここは通過点に今なっています大体いい夜中に、えー、この下のトイレまで降りてきてトイレと爪研ぎをしていますご飯は毎日朝9時と5時にしっかり時間を決めて げています少しずつですけれども慣れてきたらこのタオルを取って、えー、人の顔が見える状態でもご飯が食べられるようにしたいと思っています。 起こった。毎日毎日飽き飽き飽きずに起りましょう。よいしょ。はいはい。大丈夫だよ。よいしょ。よいしょ。<笑>また背中が。触っちゃうぞ。背中触っちゃうぞ。水取ります えー、ご飯だよご飯だからさ、食べようはいあ、怒たのはい、はい ¡Veja! はい。<音楽><音楽> ゆっくり食べてください。い ちっジャン君はうちに来て半月が経ちましたケージを囲ってたタオルも取れるようになってまあまあこれでも快適に過ごしてる方です。 朝のシャワーはこの通りはいはい今ご飯あげるねはいはいこのこわい顔大丈夫だよ 覚えてるでしょ ジャン君です、えー、野良猫を、えー、保護して飼うっていうことがどういうことか、えー、だいぶ分かってきましたのでちょっとひとまとめしてみようと思いますこの3階建てのケージというのを、えー、家に入れるというのはボランティアさんから聞いて知りました、えーまあこの 檻に閉じ込めるような行為っていうふうに思う人もいるそうなんですが、えー、このジャン君にとってはこの中が自分の城ということになりますで、えー、っと家がすごく狭いのでこの3階建てにはちょっと抵抗があったんですけれども、えー、まあこの子の場合は1年ぐらいこの中で生活するかもしれない、まあ、それだけ人を信用してないということで えー、この3階部分ですねここが人間の目からするとちょっと、えー、高い位置になりますので、えー、ここで安心して生活するとで、まあ、ジャン君からすればこの檻の外側が、えー、まあ檻の中というか人間が檻に閉じ込められていて安全に感じるっていうことだと思うんですがケージの2階部分 これは最初はここご飯の位置ではなかったんですが、えー、一番安全に感じる3階のところにご飯をあげていましたで今ではだいぶ慣れてきましたので、えー、今この映像でも分かるようにカメラを向けても、えー、威嚇しなくなりましたで、えー、この2階部分でご飯を食べるようになっていますそしてこの1階ですねここはまあ、えー今の ところちょっとまだ慣れていないので少しだけタオルで隠しています、えっと、まあここに降りてきてトイレを済ませて、えー、まあ爪研ぎをしてくつろぐという感じなんですが、まあ、近頃では夜中におもちゃを使ってここで遊んでいるようです 会見がら食べます、はい、あと2つ食べるんだね。 痛 <laughs> <laughs> い, いね。 もう1個ねどこしたはい下から出てくるの怖いはいはいはいはい落ちたよはい食べてください ないかいてないかない痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いかないかな、はいかないかれいかないかないかないかないかないないかないいかい <笑>もうそこから落ちるよほらねじゃんいけんよどうぞ よくできました。はい、大丈夫。 <笑>はいはいはいはい、はい、落としたのは自分でそれいいおにやどうぞ。 泣<音声>いた<音声>はいジャン君泣いたね ジャン君が家に来て4ヶ月経ちました3ヶ月目と4ヶ月目はあんまり変わりはないんですがちょっと触ってみますはい パンチが来ませんちょっと怖がっているのはかわいそうですけどだいぶこれでも進歩かないいよ触らないよ、ね、これならいいねは、ね、大丈夫大丈夫うん いや。<音楽><音楽> お尻を触ったのか、ね、もしはよそうのね。うん 刺させたま、ねうんうん、だと大丈夫かいいいね 目はね、うん、目はジュロリンってなってて、うん、あっでも今くつろいだ。 何か、ねねねね あ, ね、あ、怒ったのよ 猫語で会話するでも今日猫語じゃなくてもさ、うん、泣いてるよ泣いてるよ、えー、変異した<笑>おー変異したねジャン君 聞こえたぐるぐるなのかはいぐるぐる言ったんかぐるぐるかはいじゃあジャン君お腹触りますよ<笑>むずむずむずむずむず たね してるよね、うん。ちゃんとキャッチボールしてる。パパと息子のキャッチボール。<笑>そんな感じなんだ。うん。うん。いい。じゃんくんうん。一回ですか。じゃんくん。 フフフジャン君こっちだよ。 甘えるという か, 甘えるというか、えー、そういうことを始めましたおかげで爪が伸びすぎているので本人はねあのそんなに傷つけるつもりはないんだけどまるでシザーハンズのようにこういう状態になります、うん、ちょっとやってみますね普通に混ぜてるだけなんだけど今日は甘えるかな え い, えいんーくんー今日はおとなしいかなえいえいキャンキャンゼてまあ手で掴むわけなんですけどそれをするのが今まではやっぱりちょっとこわごわだったんですよね うんうん、大丈夫かなここまではしてもいいかなっていうのがだいぶ進んできましたただ人間の皮膚はこんなに薄いので、うん、今のジャン君の爪の長さではちょっと傷が入ります、うん、はいはい 今日はじゃれないモードの甘いえ方さんです、うん、うん、気持ちがいいなうん少し気がついたのは暑い日にね少しこうイラつくというか、うん、じゃれ方があ、来た来たこれこれ あ, <笑>あれ<笑>もうちょっとだったねはいえ、ハンダヤン取これはアマガで す, 雨ですご心配でなのねアマガなのね 你是真的吗 少しだ<笑> な て, てんだ you